はい、どうもこみです。さて本日はつむぎぐみさんからお届けしていきたいというふうに思います。えっ、ー、と、今日のテーマはですね、ディガホグなんですけども、あの、タウンホール12、13やってらっしゃる方で、あの、クイヒーってどれぐらい皆さんされてるんですかね。あの、僕が12とか13の頃結構クイヒー中心で、で、今日紹介したいそのディガホグっていうのをよくやっていたんですね。 で、この食い火って最初慣れるまではめちゃくちゃね、難しいんですよ。レイジー打つタイミング、フリーズに壁開けて、サイドカットしてもわワーってなっちゃうんですけど、でも使い込んでいくと結構これ、あの、いろんな場面に対応できる柔軟性持った攻め方になっています。で、えっ、ー、と、これから、 ダンボール14においても、またディガーの強化とか、えー、と、まあ、ディガホグ系の戦術ですね。ディ系の、まあ、こういった戦術の強化が入ってくるであろうと今言われているのかな、多分。なので、えー、12、13の方でも今14でね、もうドラゴン環境だからって言って、 えー、ディガフーとかね、そうう陸系の戦術を無視するのはもったいないと思うんで、ぜひね、えー、この動画を参考に始めてみてもらう。または、もうすでにやってらっしゃる方は、それをさらにこう強化してもらうという形で、えー、参考にしてもらえたらなというふうに思います。で、えー、っと、今日合計でですね、えー、5本かな。まあ、1本はちょっと失敗リプレイになるんで、もうサクッとそこを流していきながら、合計で5本見てもらおうと思ってるんですけども、えーとですね、まずはこれ。 えー、タンホール13から行きたいですね。えー、さんのアタック見ていきましょう。で、えー、っとね、このクイヒーディがほぐって、ね、あのー、タンホール十ぐらい、まあ、9、0ぐらいだと、クイヒー割と外周をね、こう舐めるように、えー、使うっていうケースがあるんで、ね、こっからクイヒー出すんですけど、今回、えー、こういうふうにぐーッとね、外側回すかこういう風なルート取りをていくっていうケースがまあよく見られるんですが、12でさらにもう13になってくると、 村のね、あのー、壁に囲われた区画がとても広いんですね。広いので、中の方に入っていかないと、あまりいい、その、バ, バリューっていう、いうのかな。あのー、クイヒーで美味しく防衛を削ることができないんですね。クイヒーって、あのヒーラーがついているので、まあ、あのー、ヒーラーなしはクイーンがやられなければ、永遠に防衛を壊し続ける無限期間になってるんですけども、だからといって、ストレージ系こういうね、 こういうのばっかりこう壊していっても、村を全開するための前進にはならないんですね。火力の高い防衛を壊していかなければいけないというところで、今回もレイジを使ってクロスボウやらタイク、とタウンホールやら、あと防衛援軍ですね、この辺の。防衛援軍とか、こういうのを食費で処理していってます。で、壁の中へ中へこうスーパーウォールブレーカーを使って入れていってますよね。 でこれがめちゃくちゃ重要です。でさらにレイジカのストライカーでバブリアンキングを倒していくっていうとことですね。こういうその臨機応変な対応が当然求められるんですけども、これができると今タンフォールと防衛援軍と相手のババキンをアーチャークイーンだけで倒すことができて、さらにイーグルフォーまで処理ができている。そうなってくると今度何がいいかって、こういうふうにね、あの、ディガホグのルートが出来上がるわけなんですね。で、外周にはこうキングが、 で、こいつがカットをこうしていってくれるわけなので、アーチャークイーンを腰のね、内側からカットする。ディガホクが通るルートっていうのが限定されて、そこにえグランドボーデンがついていきヒールの範囲内に全部こうディガーがね、こう入っていくっていう格好が作れるっていう。まあ、それがクイ火を中に入れていく理由ですね。でまあ、今回のパターンで言うと、宝石器が確かこことここにあるんですね。で、クイーンでこういう風に多分入れ て, 入れてきたかったんだと思うんですよ。 こうすると、えー、投ース撃機2個をアーチャークイーンで倒せるっていう、めちゃくちゃバックワードが取れる。でディガフがおくこっち側からこう回してくるっていう予定だったんじゃないのかなというふうに思うんですが、まあこういうふうに臨機応変に、どちらに転んでも、あのー、リカバリーの、なんていうかな、幅が結構、え持、ー、てるというか、あの致命傷になりにくいっていう、それが食い火の利点ですね。 とにかくクイーンを殺さない。まあ、ここでやられましたけども、もう最後の最後終盤に来てるので、そういったことないですね。後ろからもうなんかすげえ、いや、闇結社みたいな数のウィザ ー, ートがいて、リガーも残ってるし、キングも、えー、と、グランドボでもいるというところですね。ヒーラーもたっぷりいるんで、まあ、余裕の全開まで持っていけるという形になります。でこれがリガフーの基本ですね。こんな形で壁の中へ中へとまあ入れていきながら、 ディガーとホグライダーのルートをバーバリアンキングとこうディガトホグを挟み込むようにして作っていくっていう形になるんですけども。で、これがすごくやりやすいのが、こういういわゆる島型って言われる配置ですね。なんで島かっていうと、この辺がこう川みたいになってるんですね。これが島。ねこういう島型配置は何がいいかっていうと、この隙間、この川の部分をアーチャークイーンがもう縦横無尽にこう駆け巡れるんですね。 そうするとそこに隣接する防衛をこう壊していくことができるので、アチャクイが壁にこう、ね、阻まれずに、いろんなもうこの辺の範囲を全部こう壊せる、こういう仕事ができちゃうわけなんですね。これが、島型配置をアチャク イ, を使ったクイヒを使った、特にまあディガフォグを使って攻める理由ですね。 で、えー、っと、シングルインフェルノがあります。今回はこれ、ね、レイジで潰してますけども、まあ、フリーズ一発使うとかして、レイジフリーズみたいな感じにしていけば、それでまあ十分、えー、っと、シングルだからだといって、過に怖がる必要はないですね。しっかりアーチャークイーンがシングルに向かっていきさえすれば大丈夫。これ壁の中に入らなくて、それじゃったりすると結構シメーションになるんですけど、<笑>あの、そうならないようにしっかりね、えー、っと、クイーンを壁の中に入れていく、で、シングルインフェルノにこう直線的に向かわせていくことができてえすッ まあ、問題なく倒せるというところですね。でさらにえ壁の内側から透析スを壊して、さらに防衛軍も壊しているんで、このシーンですごくアドバンテージが取れてるんですが、さらにこの後このクイーンの動き見てください、ぐるっとね、壁の外に出ていって、通路に入ってきましたよね。これなんですね、こうなってくると、ババキンが上方面をカットしていってますね、こういうふうに。で、クイーンが下方面をカットしていくので、 ディガホグのルートってめちゃくちゃ綺麗にあのマイナーとホグライダーねあのルートってめちゃくちゃ綺麗にまっすぐこう進むルートができてますよねでさらに今後ろから10日弊社の中に入っていたホグライダーがとに合流していって終盤ですねあのディガホグってやっていくとえっとディガーは壁の中に潜っていくんでまあ、ダメージを受けにくいんですがホグライダーって結構やられちゃうんですね なんで、序盤は手持ちのホグライダー、終盤は、えー、10日弊社から出てきたホグライダーっていうふうに、ホグライダーの集団を2個に分けることによって、ホグライダーが常に場にいるようにする。そういうことができると、ギガーはもちろん伸びるし、後ろからついてきているロイヤルチャンピオン、こいつがやられないんですね。ギガーを盾にするん。っていう形を作っていく。つまり、ルートを限定するクイヒー、さらに10日弊社から出てくるホグライダーと手持ちのホグライダーの、えーと、競争ですよね。 で、そこにロイヤルチャンピオンを混ぜ込んでいくっていう、この形があのディガホグをする上でも、クイヒーディガホグをする上での基本となってきていて、え今回見てもらっているのは、こう島型配置にめちゃくちゃ刺さる。そうでない場合には、スーパーウォールブレーカーで壁を開けながら突き進んでいくことによって、えー、今のこの、ね、壁の中に中に入っていって、ディガーを足しルートを作っていくということをする、まあそんなような戦術になります。で えっ、ー、とですね、タウンホール13に行く前に、ちょっと1本だけ12のね、あのー、残念ながらミスになってしまっているアタックを見ていってもらいたいなというふうに思うんですけども、えーと、りょうさんの確かアタックじゃなかったかな、これですね、はい。あの、食い火をやっていく上において、ダメージ管理ってめちゃくちゃ重要です。まあ、言わずもがなですけどね。 あの、ヒーラーにレイジをかけたときに回復できる限界量っていうのがあって、だいたいアンホール13だと、ヒーラーがいなかったら秒間180ぐらいかな。で、あ、ごめんレイジかけなかったら秒、 レイジかけないヒーラー5体で秒間大体180ぐらいですね。ダメージで、えそこにレイジをかけると 2.7 ぐらいになるんで、うん、大体400ぐらいかになっていくわけなんですね。だけど、クロスボウ4機からダメージ受けちゃうと、どうもなんないですね、これ。<笑>あまりにもダメージが大きすぎてる。っていうところで、えっと、今回ね、この壁をスーパーボールブレーカーで開けようとしたんですが、これ開かなかったんですね。で、 ちょっとね、リカバリーでやっていってるんですが、さらにスーパーボールベーカー、グランドボーデンゾーに壊され、これもうまいんですけどね、しっかりとフリーズポイズンを使っているんですが、まあ、ナンセストライカー、えっ、ー、と、なんだ、ロケバルガーゴイルってもうスパカゴって、これも完全に食い火潰しの援軍になっているので、ね、そこでクロークを履かされ、クロス3機プラスグランドボーデンゾー、さらにエアスイーパーが効いてるところで、レイジを使って も, もう回復追いつかないんですね。っていうところで、 外周を舐めていくとこんな風に内側からえっ、ー、とクロスなんかガンガン撃ってきた時にそいつらを倒すことができず永遠に撃たれ続けちゃう、えー、この壁焼きをねりょうさんが今回ちょっとうまくいかなかったために中に入っていけず撃たれ続けた結果レイジを使っても食い火が落ちちゃうっていうことになりますでこの後、まあ、ディガホフグの強みっていうのはクイーンが防衛援軍のタウンホールさえ処理してくれたらこの後落ちちゃったとしてもヒーラーがディガホフォグにスイッチして ディガヒーとかホグヒーっていう形になって、最後まで持っていけるっていう、まあそういう要素があるの。もう、未完成その途中であのヒーラーが全部やられてしまって、ヒーラーの枠約70枠ぐらいかな、があの溶けてしまったので、ちょっとそれが仕事量的に少しありなかったのが範囲になっちゃったんですかね。あの、中心部分にあの入っていたロイヤルジャンピオンがやられちゃって、で、外周にまあホグライダーとか、 ディガがいるんですけども、こいつらだけだとちょっと中心部分が心もとなかったですね。イーグルぐらいまでは壊せたんですけども、その後とババキンがやっぱり強いんですね、こ の, のホグライダーに対して。あのディガと違ってババキンを倒せないので永遠に殴られ続けながら、えー、と前進していくしかないというところで、まあ、最後までこのキングが立ちはだかったというところですね。もうこんな形になってしまうので、 やっぱりその火力管理っていうところに関してはすごく難しさがあるし今まで見てもらった1本目2本目っていうのも実はえっ、ー、と防衛軍すごい食い品殺しの援軍だったんですよあのストライカースーパーガーゴイルあとロケットバルーン、まあ、この辺がふんだんに使われていたんですけども1本は確かラバーハウンドだったかなでもラバーハウンドも結構嫌なんですよね食いヒにとってはの火力が高いところで捕まっちゃうとずっとクロスボウとかねそういう高火力のダメージを受け続けちゃうんで嫌なんですけど あのー、今回のそ両のさんが今このね、えー、6番に対して当たったような援軍っていうのが結構12、13だとよく入っているんじゃないかと思います、クイヒー殺しとしてねで。それらを突破するっていうまあ難しさもあるし、まあ、そうう優しいもんではないんですよ、のスパカゴが出た瞬間に、えー、こいつ援軍に入れることによってアーシャークイーンがね、すごい落ちやすくなっちゃうということクイヒウう人は一気に減ったんですね、ガックンって。 でちょっと忘れがちですけど、ね、やっぱりそのスパがゴがまだいるんで、あのクイヒーの難易度っていうのは、まあ、その1年か、まあ、2年ぐらい前に比べると圧倒的に今高いんです。高いんですけども、あそこの突破の仕方さえちゃんと覚える。えフリーズとポイズン。ポイズンをスパこうフリーズをストライカーにかけるとかね。あとストライカーじゃなかったら、えー、ロケバルにかけるっていうような感じで、まあ、呪文を結構、ふんだんに防衛処理で使っちゃうんですけども、援軍処理です。 ここのちゃんとパターンさえ身につけることができれば、まだまだ食い火やっぱり強いし、柔軟性もあると、先も言ってますよね。<笑>というところですね。で、え次、ターンホール12に行きます。りょうさんは、ね、やっぱ食い火がうまいんですね、この方、本当に。<笑>で、どこに入るかっていうと、ここに入っていきます、今回は。うまいってね、ここに入れるっていう感じなんだけど、個人的には。うまいなって思う。で、そうすることによって、 えっと、中に入ったときに、イーグル砲が壊せます、防衛援軍壊せます、クロス壊せます、グランドをーデンズを壊せます。これなんですね。いうふうに、その壁の中に入った後に、どんだけの、えー、バリューが、バリュー、とかュアドバンテージが取れるか。ここがすごく重要ですね。あれ元々ですね、今、ホーミング一発、キラーが食らっちゃいましたけども、あるような先に出しておきたかったこと。うまくこれ初見で攻めたのかもしれないですね。変な具合で、ちゃんと、ここ出っ張ってる部分、ここにウォールブレーカー1た目を当てて、 壊しててておいてから2体目を当てるボールブレーカーはえ 防, なんか施設が防衛でも何でもいいですし施設がえっ、ー、と中にある、えー、一番近い壁を開けるんでこのウィストに反応したってこの壁開けちゃうんですねで次に開けるのがこの今キングがいた深の壁そこにしっかりとサイドカットをねここに入れていきながらアーチャークピンつっませますねはいこれロケットバルーンにスーパーガーゴイルこれねきつ い, いんですよ レイジを使ってなんとか乗り切りましたけども、これ、スパコンが2体とかいたら多分乗り切れなかったかもしれないでね。で、えっ、ー、とー、区画に入った後はもう安定ですね。レイジを使って、ちゃんとアーチャークイーンの回復量を上げてから目を離すっていうのが結構重要です。これね、レイジ使う前に目を離しちゃったりすると、あのー、ディガホグをこう展開して、キング出して、グランドボーテン出して使うやってるうちに、あれよあれよダアーチャークイーンやられちゃうんですね。今これそうですね。あのー、あっさりこのクロスウで、 ブロークを剥がされちゃうんで、まあ、こうならないようにちゃんとレイジを使ってから目を離すというね、癖をつけておくと、まあ、死ににくくなるんですけども、うまいですね、フリーズよく見てるな、このアーチャークイーン。で、しっかりこの部分が削れてるので、ディガホグのルートがこういう風に出来上がるわけですね。外周はキングがパッとしてくれてます。まあ、この部分ちょっと出っ張っちゃってますけどね、今ディガホグが言っちゃいましたけども、 まあ、ここまで削れば十分でしょう。ボムタワーも壊して、アーチャークイーンはお役ごめん。で、えー、とこのヒーラーがスイッチしきれなかったかな。まあ、ギリギリちょっとスイッチしたけども。ただ、ここから先ね、まだ外周に流れてた大量のディガーと、あと中心部分ヒールで一旦体力を回復したホグライダーがいるので、マルチインフェルノを撃破して、もうこれで怖いものなしですね。もう単発攻撃しかないんで、ディガーホグをそうそうね、落とせる防衛はありませんと。 とい う, ところです、ね、うまい、やっぱりよく見えてますよね。あのー、このクイヒって、僕もさっきダンホール13とかでやってきたって言いましたけども、あのー、ちょっとね、1、2か月いらないかっただけで、このレイジを使うところ、リーズを使うところ、で、なおかつ今の環境だと、インビシブルを使って、 あのヒーラーとアーチャークイーンに対するタゲを全部外して一旦ダメージをリセットするっていう方法もあったりするんですけどもどれをどのタイミングで使うかっていうね瞬時の判断力が鈍ってくるんですねなのでめちゃくちゃ難しさはあるんですけども慣れがないと、まあ、常にこの慣れを維持するっていうのは難しいんですがでもやっぱり慣れてくるともうこればっかしみんなやっぱ使うプレイヤーってやっぱ結構いるんですけどもそれを 裏付けてるのは圧倒的なこの柔軟さですよね。対応力の高さだと思います。めちゃくちゃ強い戦術なので、こんな風な形で奥へ奥へ入って、ね、形を忘れないでもらえたらいいのかなという風に思います。これバリさんだと、多分、クイヒをやめた言いながら、この食いたクイヒーも私そううまいんですよね。ぜひもう一回クイヒを始めたっていう風に名前を改名してもらっていいんじゃないかっていう風に思うぐらいうまいんですけども、あの、今回このマルチインフェルノのゾーンに入れていきます。 そうすると、タウンホールがこれ、壁から3発しか慣れてないんで、えー、ここないしはこの辺から受けちゃうんですね、タウンホールが。で、それを見逃さず、この区画に入れていきます。で、そうすると、さらに、え、相手の防衛軍も倒せるし、えー、バーバリアンキングも倒せるというところですね。まあ、逆から入ったらアーチャーピンが倒せる。もう、エアスイーパーの影響も受けないっていう、もう完璧なね、もうクイヒーゾーン。で、今回はスーパーガーゴイルはいないけども、ベビドラ2体にストライカー。 それライやっぱね強敵ですね。あのこれポイズンで乗り切ってますが、おそらく今フリーズを手元に構えていたはずですね。で、いざとなったら撃とうと思ってたんじゃないかなっていうふうに思います。ロケバル来ましたね。こんな感じ。やっぱね、ロケバルとね、ストライカー、あとスーパーガーゴイルの組み合わせが今、食いヒー殺しとして流行ってますね、本当に。で、えっ、ー、と、ここからおそらくね、こういうふうにアーチャークイーンのターゲットをホールに向けてきたら、向けていきたかったんだと思うんですけども、 あの、ちょっとアーチャークイーンのね、ターゲットがこっち行ったり、こっち行ってこう散っちゃったんで、結果的に壁殴ってるんですが、まあ、壁殴っても問題ないですね。このね、ディガホォをね、出すタイミングをね、これがうまいんだ、本当に。タイミングうまいんで、アーチャークイーンはこっち側に来れないんですよ。とりあえずにしっかりと、あのー、タンホール側に行くで、このね、タイミングのは測り方って、 ディガ出したディガフォークがどれぐらいのペースで前進していくかっていうところのもうこれ、感覚でつかむ方が多分いいと思います。で、つかむためには使いこなすしかないんですけど、使いこなせば必ずこの感覚身につくので、あの諦めずにぜひ使っていってもらえたらなぁと思います。もうフレチャーをしまくって、あの頭空っぽにしながらフレチャしまくってもらうで、これはいいと思います。それぐらいの感じで、まずこなせばあの身についてくると思うんで。 でしっかりとアーチャークイーンがこうね、よくあるんですよ。逆走した場合に、逆走しちゃった先、例えばこっちにこう行っちゃったら、こっちからディガフグを出すことによって、アーチャークイーンがこういうルートをたどるとかね。こういうふうな、あのディガフグを出すタイミングと場所を変えることによって、アチャクイをコントロールするっていうのも、いや、何言ってんのクソ難しくないっていうふうに思うかもしれませんが、よくあのやるパターンです。本当に。 で、これは、あの、慣れでできるようになるんで、ぜひね、試してみてもらえたらなというふうに思います。で、今回最後、えっ、ー、と、まとめですけども、えっ、ー、とですね、ディガホグ、クイーンディガホグする上で、一番重要なことっていうのは、えー、なるべくアーチャークイーンを壁の中へ中へこう入れていくていね、中心部分に向かわせる。で、向かわせながらできることならタウンホールを落として、 応援軍はもう確実にアチャクイで落とすぐらいの気持ちでいた方がいいと思います。で、あわよくばマルチンフェルノやヒーローを、えー、っと、クイーンで潰していくことができると、なおさら、ディガフォード安定感が増すっていうね。ねで、今回のりょうさん、じゃあ、バリさんみたいに、えっと、ここですね。えっと、クイーンで削る。で、外周こっち側をキングで削る。で、残ったこのルート、ここを、 ディガホグで潰していくっていうこうねディガホグとあーディガホグをキングクイーンでサンドイッチするような形にしていくでタンホール13ならもうロイちゃん普通にディガホグに混ぜちゃえばいいしまあ1位だったらもうディガホグ単体ですねでできることなら10日弊社を使うってことですこれあのー、突撃艦エティから入るパターンもあってタンホールがどうしてもクイーンで処理しにくい場合なんかは、えっと、突撃艦でタンホールを壊しながら防衛軍釣ってアチャクイで りしていくでそこからディガホグってパターンもあるんですけども、10弊社が使えると、やっぱディガホグ相性がいいんですね。あのー、キングの伸びが、その10日弊社のペッカビィズでより伸びるし、中に入ってるホグライダーが遅れてくることによって、もしのホグライダーがやられてからもホグライダーがまたバニールっていう環境が作れるんです。まあ、できることなら、 あの、東海弊社を使って、今見ない形で攻めてもらうと、まあ、とてもね、えー、ディガホグが決まりやすくなるんで、そういうプランが描けるなっていう村と出会った場合には、ぜひ使ってみてもらえたらと思いますし、えー、それができるかどうか見極めるには、やっぱりやってみないことにはどうにもなんないので、あのー、防衛軍を倒しながら食い火を壁の中に入れていけるかな、どうかなっていうね、そこを見てもらいながら、使ってみてもらえたらいいかなというふうに。で、もう、さっき言った島型に関してはもうほぼほぼやれるので、 ぜひねそういう村があった場合には、えー、ディガホグ、クイヒディガフグを試してみてもらえると成功率がかなり高いんじゃないかというふうにご参考になれば幸いです。はいというとこと で, ですね本日はクイヒーディガホグの話をさせてもらいましたやっぱクイヒーを始めるにはこれすごく、ねえー、難易度的にあのー、優しめだと思いますこのクイーンがやられてもねディガホグにヒーラーがスイッチするという点で、えー、前回までワンチャン伸びやすくなる。 なのでねぜひ今回の内容を参考にお試しはいそして私のチャンネルタンフォル12から14まで幅広くえクラン対戦の解説系の動画扱っておりますぜひねえこの動画いいなと思ったらグッドボタンチャンネル登録そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたしますでは本日も最後までご視聴どうもありがとうございましたまた次の動画でお会いいたしましょうバ イ, バイ